こんにちは、アブリス。今日はですね、ミニマリストを辞めてる人が増えてるっていう話題についてお話ししていこうかなと思ってます。えー、ミニマリスト、今辞めてる人が増えてるんですよ。これどういうことかっていうと、例えば SNS でミニマリストやってますとか、ミニマリスト〇〇っていう人がめちゃくちゃ増えましたよね。で、そういった中でミニマリストっていう名前を使ってるんだけど、今後ミニマリスト辞めてきますっていうような宣言をする方が、 増えてきてるんですよ。えー、面白いですよね。今日はなんでミニマリストやめてる人が増えてるのか、これはあの SNS の誹謗中傷が理由なんじゃないかなっていうところも、えー、深掘りしていこうかなと思ってます。えー、僕のチャンネルではですね、ミニマリストの生き方だとか、あとはプラスしてライフハックだとか、あとはスマートフォンを使ったちょっとした仕事術なんかをお話ししてます。よかったらチャンネル登録お願いします。 今日はミニマリスト辞めてる人が増えてるって話をしていくんですけども、正直、えー、結構ね、ミニマルに生きてるっていう人も多い中、これ辞めてるって人が多いんですよ。で、その理由が面白いのが、例えばですよ、SNS、Twitter だとか、YouTube だとか、Instagram を使って発信してる人に多いんですよね。で、どんなことで辞めてるかっていうと、実は、あの、ミニマリストなのに、物多いなとか、えー、ね、倉庫にしまってんだろうとかっていうような誹謗中傷を受けてるとか、まあ、こ れ, これは軽いとこなんですけども、 えーね、もっと激しいバリ増根だとかを言われてそれを受けてちょっとねやめてるっていう人も増えてるかなっていうところなんですよねで一時期ミニマリストってめちゃくちゃ変なやつだっていうふうに思われた時期もあったじゃないですかそれが2017年前ぐらいかな201819とで今すごくミニマリストっていうふうに使ってる人がめちゃくちゃ増えてきて え、こんまりさんしかり、あの、アメリカでネットフリックスで有名なられたこんまりさんしかり、え、ミニマリスト渋くんだとか、もう結構テレビ出るようになってきてあ、まあ、ミニマリストっていう言葉がより浸透してきている中、えー、ね、最近辞めてる人も多いんじゃないかな、という話ですよ。なるほどなと思ったのが、あの、ミニマリストってまあまあまあ、結構辞めてて、で、誹謗中傷受けるってなるほどと思ったんですけども、まあ、正直、えー、僕もですよ、他の人の YouTube 見たりした時に、あれ結構物持ってるじゃんとか、 あれなんかミニマリストって言ってるけど、なんていうかな、服いっぱいあるよねっていう風に思ったりしたこともありました。正直ね。正直。で、実際まあまあ、そんなこと言ってもまあ仕方なくて、究極のミニマリストって考えたことを、えー、て考えてみると、実際そのね、裸で生きることがもう何もないっていう、ものに縛られないって意味じゃないですか。裸で生きるって究極ミニマリストなんですけど、それってまあ、日本に住むんだとか、海外でもそうですけど、まあ、ぶっちゃけ無理じゃないですか。 で、えー、まあ無人島に行けば別ですけども、まあ要するにまあシンプルにとか、コスパよくとか、まあ少ないもので生きるっていう考え方がミニマルなんだけど、えー、そこに特化しすぎて、ミニマルミニマルに特化しすぎて、自分を追い詰めて辞めちゃうってう人が増えてるようなんですよ。で、正直ミニマリストとかミニマルに生きるって人それぞれなんで何とも言えないんですけれども、まあ気にしなくてもいいかなっていうふうに僕は思ってて、えー、少なく、少ないもので生きるとか、 少ないもので、自分にとって少ないものでっていうことなんですけども、少ないもので生きるっていうことは、要するに自分にとって、自分が主語になってて、主体になってて、自分にとって少ないもので生きるっていうことが、まあまあ、ミニマルな考え方なのかなっていうふうには、僕は思ってるかなっていう感じです。で、今日はですね、脂肪中傷で気分が落ち込んでる人は、例えばミニマリストっていうふうに発信してるけど、まあ、正直最近、やめようかなと思ってる人だとか、あとはね、その、ミニマリストって言いながら、 ちょっとね、違うんじゃないかなと思った時に、まあ、ちょっと気分が落ち込んだりする人に対して、えー、お話、えー、できればなと。 いうふうに思ってます。で、最近、1億総クリエイターって言われてる時代なんですよね。そんな中でも、やっぱミニマリストとして発信したいなとか、ミニマルの発信とか、SNS で発信したいなと思った時に、気をつけるべきこと、3つの話を今日はしていこうかなと思います。えまず1つ目え、実際に1億総クリエイター、1億総クリエイターっていうふうに言われていてえ、SNS で発信するにあたって必要なことって何かっていうと、ネットの誹謗中傷って参加する人は 0.2% 5% しかないいっていうことを頭に入れておくこことですこれ面白いんですけど、あのね、インターネット上で、例えば、あの、コメント欄に、バリザを込んだとか、批判コメントする人って、実は、あの、ネットに参加してる人の 0.5% しかいないっていうデータが出てるんですよ。これ面白くて、何がすごいかっていうと、まあ、要するに、500人に1人しかいないんですよね。500人に1人ってどれくらいかっていうと、例えば、例えばですよ。中学校の、あの、全校生徒。 が500人ってどれぐらいなのかっていうと、中学校の大体ね、1学年5クラスぐらいの30人だったとしても、えー、3年で、まあ、450人しかいないわけですよ。その学校、例えば中学校で5クラス、30人のクラスがあったとしても、その学校全体でも500人いかないぐらいなんで、その学校に1人いるかいないか、レベルの人がやってるって感じなんですよ。で、結構ね、学校時代とか思い返してみると、やっぱクラスに1人はちょっと変わった人とか言いましたよね。 なんかね、小刀でこう、なんかね、なんか作ったりだとか、ちょっとこの人危ないんじゃないかなと思う人だって結構いた記憶があったりするじゃないですか。それを考えると、やっぱ500人に1人、その学校に1人いるかいないかぐらいの人が、えー、ね、自分を批判してくるって思えば、まあそれぐらいの確率は、まああっておかしくないのかなっていうふうに思ったりだとか、もうできるかなっていう感じなんですよ。 要するに 0.5% でめちゃくちゃマイナーで、イージーマイノリティ、ノイージーマイノリティっていうふうに言われるくらい、マイノリティな人、少数の人が言ってるっていうふうに思うのがいいのかなって感じです。僕も昔、なんていうんですか批判のコメントというか、強い、あの、ね、バリドンを受けたことがあるんですけども、まあ正直、うん、結構心に来ることもあります。ただ、あるんですけど、別にそれを気にしてしまったら発信とかできないし、 まあみんな、インフルエンサーって言われる人たちだとか、僕以上にもうね、結構批判を受けている人がいるんですよ。だからまあまあ、ね、僕だけじゃなくていろんな人が批判されてるよっていうふうに思うのもありなのかなってことです。で、二つ目、二つ目のポイントは何かっていうと、誰でも批判されるってことです。これ今ね、あの、誹謗中傷をすごくネットを中心に、あの、テレビを中心に言われてるんですけど も, も、やっぱりみんな発信してる人はみんな一度は 必ず、あの、なんか、批判されてます。僕も批判されたことありますし、他の人も批判されたことあります。もうね、一億総クリエイターっていうふうに言われてるんで、もういろんな人が SNS やってるんですよね。その中で批判されない人はいないっていうふうに思っておくと、心の持ちよう的にはいいのかなっていうふうに思ってます。で、ちなみになんですけど、僕の YouTube 見てくださる人結構いい人ばっかりで、本当にありがたいことにめちゃくちゃいい人ばっかりなんで、全然そんな批判されたりっていうことは結構少ないんですけども、他の YouTube、例えば物申しきれの YouTube とかやってたりだとか、 あとは強い言言動で発言したりするとやっぱりそれに対して自分に言われたんじゃないかっていうふうに見てる人は捉えてしまってそれに対して返信したりだとか強く物申すっていうことに対して逆に見てる人が強くより強く物申してしまうっていうこともあったりするのでそういうことを考えるとやっぱり誰でも批判されるんだからこそ意識して。 そういうふうに、まあ、強い言葉を使わないっていうこともありなのかなというところです。二つ目が、誰でも批判されるよっていうところですね。で、三つ目、最終的にもうね、耐えられないなってなってきたら、やっぱりもう、証拠をもとに訴えるっていうのもえポイントです。最近、あの、SNS でも、えー、テラスハウスを中心にすごく話題になってるんですけども、えー、まあ、要するに、 あの、バリ増言、誹謗中傷っていうのは犯罪行為になるんですよね。例えば名誉毀損で訴えることもできますし、侮辱行為だとか、プライバシーの侵害っていう形で、えー、訴えることもできます。そういう時に弁護士に相談して削除依頼だとか、発信者の情報開示だとか、あとは、えー、情報開示をもとに、まあ、要するにプロバイダーに対して、インターネットにの、えー、発信しているところに対して、情報請求をすることができるんですよね。 情報をゲットして、どの人がやってるのか、住所、名前っていうのを情報開示してもらって、それをもとに損害賠償請求を送るっていうふうに、訴えることもできるので、そういった形で今、どんどんどんどんどんどん世の中が SNS、インターネットを中心に、あの、誹謗受傷を受けた場合に対して、寛大に、より簡素的により昔に比べて、訴えやすくなってる状況があるので、今後もそれがね、あの、続いてくるかな。より えー、見えるようになってくるのかなっていうところがあります。なので、そこまで意識せずに。まあ一応は三つ目のポイントとしては、批判された場合にしっかり保存しておく、データ保存しておいて、どの人がどういうふうに発言したのか、あの、目に見える形で載けておくっていうのがポイントかなっていうところです。今日は実際に SNS で、あの、誹謗中傷を受けた時にどんなことをすべきなのかっていうポイントをお話ししてみました。最近ミニマリストっていう看板をミニマリストっていう人が減ってきていると。 えー、ああ、ミニマリストを辞める人が増えてきてて、その理由としては、まあ、誹謗中傷だとか、物を持ってんじゃんっていうようなツッコミだとか、うん、ツッコミですよね。ツッコミだとかを受けて、えー、辞めたいなと思ってる人も多いし、えー、それに比例するじゃないですけど、反比例して別にやりたい。もっとミニマリストとしてやりたいという人もいるので、そういったところをやる上でどういうふうなことを注意すべきなのかっていう話をしていきました。いかがだったでしょうか。えー、ね、やっぱり SNS みんながやり始めるんで、えー、どんどんどんどん もうね、変わってくると思います時代とともにやっぱ SNS とかインターネットって昔はもう匿名で楽しむっていうのが時代だったんですけども今の時代はもう SNS だとかオフラインだとかオンラインだとかっていうのも関係なくもうね対面と同じようにプライバシー保護されてるしなおかつ、えー、気を配らないといけないあの SNSSNS SNS 上で何ていうんですかねバリ動とかを浴びせるアカウントになってしまった場合に やっぱり気をつけないといけないなっていうのがあるので、やっぱり SNS だから許されるってわけじゃなくて、どんどんどんどんインターネットも進化してるっていうのを頭に入れて、発信方とするのが面白いのかなっていうふうに思っています。今日の動画いかがだったでしょうか今、ミニマリストやめてるっていう情報をもとに、SNS に参加する場合、SNS やる場合の誹謗中傷に対してのどういうふうなアプローチがあるのかって話をしていきました。また、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。